我が軍主力はウェセックスにて抵抗勢力を撃破同地の制圧も時間の問題かと思われます早ければ冬前には決着がつくでしょうロンドンのその後 は, はクヌートだあれは今どこにはクヌート殿下率いる包囲軍は ロケルの一段に撃破された後消息が途絶えております。マールバラで交戦との情報も入っており、現地兵と合流した可能性もありますが、その安否につきましては今のところ。世の大事な息子だ。状況がわかり次第すぐに伝えよはっ 囲まれてんじゃねえかマジかよこれ見たことか言わんこっちゃないくそ落ち着けやろうどもいいか放射するんじゃねえぞ絶対に手を出すなぶりかえによく残してよ帰国の歓迎はちと手洗いなほう我らの言葉を話すか万人よ 貴様らデーン人は言葉の通じぬけだものだと聞いていたがな兵を引け朝デーン人相手に事を構えても我らウェールズに息はないグラティアヌス私はウェールズ小王国全体の行く末をおもんぱかるあなたを尊敬しているだが我々はあなたとは少し考え方が違うのだデーンの王子とどんな約束を交わすというのだ 所詮は満足道理は通じぬ何喚いてんだあの野郎やんのかやんねえのかはっきりしろやいやこれは戦にはならねえよ言葉わかんのかビョルいやわかんねえけどよその気なら最初の矢で死人が出てたはずだぜまああったり聞かせて話し合いを有利に進めようって腹じゃねえの、はあ、そういうもんか 貴様らのイングランドとの戦はつぶさに見てきたぞこの10年で3度他の国と急戦協定を結びそれらをことごとく破ってきた我らはイングランドのような具はを犯さぬ王子を捕らえ我らが盾とする悪鬼どもの王といえど四次は可愛かろうふん。すまんなアシェラッドいえー、どうせ茶番です ねて見せて出方を見ているんでしょう。ヤギもオオカミの皮をかぶらねば草もはめぬ時代です。彼らに登場しますよ。教えるのか、お前の計画を。それもいいでしょうが、茶番がやりたいなら、少し付き合ってやるのも一興かと。 しかとよこちらにおわすお方こそ、デンマーク国王、ヴェン陛下のご子息クヌート殿下であるこれより殿下がその方らにお言葉をくださる。かしこまって聞くがよい<笑>さ、殿下、一発ケーキのいい単価を。<笑>なんでもいいんですよ。似てくるぞとかなんとか。 あの無礼者どもに不快感を表明してやってください<笑>あなたが言えばやつら金玉縮み上がって道を譲るでしょう<笑><笑>あ殿下<笑>ち殿下は人前で話されるのがお嫌いなのだここはわしがなりませんラグナル殿 たとえお若くとも一国の王子果たすべき責任がございます今この場にいる全ての者のが王子殿下の御めに動いているのですよ<笑>お優しい方なのだ無用の争いを好まれぬだから無用の喧嘩にならねえように場を収めてくれっつってんでしょうがかえみてえに押し黙ってて スベン王の跡目が務まると思いですか？黙れ。貴様らに。殿下の何がわかる？王宮は親子兄弟が愛食らう。狐の巣だ病がちだった。殿下がその中を生き延びるのに、どれほど苦労なさったか。お心を殺し、息を殺し目立たぬようにして、今日までやってこられたのだ。 それでも次々貴様らのような奴らが殿下を利用せんとすり寄ってくる。な。っうんわきまえよ殿下がどのように振る舞われようとも貴様ごときが口を出すことは許されぬどうした 何を言い争っておるかクヌート王子は何と言っておるグラティアヌス殿彼らに計画を伝えますうんよかろう私も行こうやろう郎ども。その場で待て奴らの大将と話しつけてくっからよラグナル殿 お言葉ごももっともです殿下の怨霊を案ずるあまりつい出過ぎたことを申しました殿下もどうかご容赦くださいませ。 本当に俺とタメかあの男ラグナルと言ったかはひな鳥もいつかは巣だつということを知らんなあれでは帰ってひなによくない計画のためにお前のやるべきことは多いようだ まずはヒナを育立たせることかはあ心得ております下がれ護衛はいらぬでですが二度言わせる気か兵に守られねば話もできぬと思われては我が王家の恥だ もっとだその5倍離れろ他のものにも伝えろさてとアシェラットと言ったかね事情はわからんでもないが、困るんだよね実際。話はついてると、聞いたんだが。 書簡で突然領内の通行許可と兵論を求められてもね二つ返事はできないんだよ弱小といえど対面ってものがあるからね我が王家にも貴殿らに便宜を図ることでどういう見返りがあるのか対等な立場での取引だと確認しとかんことにはね下の者たちに王が100人程度のデーン人にビビっていると思われかねん 確かにな。我々の要求するまま答えていては、あなた方も格好がつかん。廃炉にかけたことをお詫びしよう。被告への書簡を書いたのはこの私だ。見返りについて承述しないのは、君密保持のためと記したはずだが。ええ、読みました。それでは伺いましょうか。その機密について。 一ついいかな。俺の提示する見返りの内容によっちゃ戦闘になることもありえるかね、アッサー殿。の<笑>。そういじめんでくれよ。デンマーク王を怒らせようものなら、こんな小国などひとたまりもないのはよくわかってる。<笑><笑>失礼した。いや何、何確認したまでさ。 不思議なやつだ誰かそれをおめアシュラッドだよウェールズの言葉を話せるなんて知らなかった へ, えへへへ一番子さんのあんたにも知らねえことがあるんだなバカ言え知らんことばかりよ知ってることと言えば野郎がデンマーク人だってことぐらいだ<笑>水くせえ野郎だ、うん、十何年も一緒にやってきて何も話しはしねえ <笑>なんだすねてんのかでけえずたしてうるせえなケンガダルカズまあまあ落ち着けよ。いいじゃねえか。あいつはいい狩猟だ。月きもある。稼がせてくれるんなら心情がどうでも俺はついてくぜ。<笑>ああっ。はあに にわかには信じがたい。だが、嘘にしては。直系のリディア様のお子だ。このアシェラッドには、我らローマンケルトの偉大なる指導者の血が受け継がれている。すると、キデンはデーン人ではないのかウェールズとデーンの根結だ。父オラフはかつてウェールズ沿岸を略奪し、その際リディアを愛称としてさらった。 生まれたのが俺だ故ブリタニアの軍神の血脈は絶えたと聞いていた貴殿がアルトリウス公の子孫だとアルトリウス5世紀から6世紀にかけて活躍したイギリス先住ケルト人国家ブリタニアの軍団総指揮官である516年 信仰著しいサクソン人後のイングランド人の軍勢をベイドン・ヒルの戦いにおいて打ち破りブリタニアに平和をもたらした後世に語り継がれアーサー王伝説の原型になったとされる人物である、うん、奇伝の話信ずるに足る証はあるか私だ、うん この男は14歳の時、リディア様と共にウェールズを訪れ、初めて私と会った。月のない人だったよ。長いこと親父の寝室で飼われ、病を得てからは馬小屋で飼われていた。おいたわしい。それにしても。 偉大なる決闘最後の一人がデエンジンとの根結とはそこだよアッサー殿根結だからこそだ俺はデンジンに溶け込んでいるつまりウェールズはデンマーク軍内に俺という工作員を持つことになるあのボンボンを次のデンマーク王に仕立て上げれば俺も国政の養殖につける そうするや、ウェールズへの不可侵条約を結ばせることすらできるああ奴らには、この地一歩も踏み入れさせんああ<笑>恐れ入った、なんと大胆なよくもそんな大風呂敷よ アッサー様が笑っておられるぞ肝の太いお方だああ一つ懸念があるあのデーン人の中で生まれ育った起伝だデーンの血よりアルトリウス公の血が常に勝ると言い切れるかね、うん、その辺は信じてもらうしかないなまあ 私の問題は別にしても俺は天人が嫌いだ剣はこっちだもうかしてくらんたのね断る武器を手放すなどありえぬ<笑>この国を通行する間連中の捕虜になったふりをするだけです 国境で追放されるとき、武器は返されます。それで彼らの面は保たれます。不思議でならん。なぜ貴様の部下は命令にほいほい従うのだへへへ、<笑>すごいでしょう。これでも結構部下に信頼されてるんです。おい、トルフィー、お前もだ。ざけんなハゲ。信頼か。こいつは別です。クソガキネ。 勘違いするなとんがりん俺はこのハゲの部下じゃねえ敵だ敵ああわかったわかったあんた方は結構二人ぐらいは多めに見てくれるでしょうよし震源再開電人だって アッサー様が捕らえなすったらしいぞ人の肉を食らうらしいぞとするのをいてねなさすがアさー様だな。石な中で見るかやめるバカてムカつけ奴らだぜ。真珠扱いか俺ら見てんじゃねえぞタコが うぞこら<笑>見てんじゃねえよ<笑>お姫様言いたいことはてめえの口で言えや舌がねえのかあ？ 僕は、臆病で喋らないわけじゃ、ないんだ。<笑>で、し、し、慎重なんだ。慎重にしないといけないんだ。僕は王子だ。そ、そなたたちとは違うのだ。んぼ、僕の発言には、政治的な意味が生じるのだ。異国においてはなおさらだ。 父陛下のお許しもなく不可侵条約だの不快感の表明だのできるわけがない あ, あ, あ僕は慎重なのだ<笑>そこそこマシな言い訳言うじゃねえかおつむは足りてるようだなお姫様<笑> この無礼者は初めてだ<笑>今まで僕にこんな態度を取る者などいなかったならいい経験じゃねえか<笑>発言を取り消せ言い訳などではないお前などに王族の苦労の何が分かるわめくんじゃねえよ座ってろわめいてなどおらぬ僕は自分の発言の正しさを主張しているだけだはいはい分かったって だ、だいたいなんだその殿下はわし以外のものと話されるとは。 シェラットもっと早く進めんのかこのままでは雪に振り込められるぞったうるせえなマーシア白陵の北端を横断してそこから本陣ゲインズバラを目指しましょう一周は早く着く敵の領地を進むというのかウェールズの山の中で雪に振り込められたら身動きが取れなくなるなに 心配いりませんよ。敵の本拠地からは遠いですし。どうも、ヒはどうする地方領主どもが、電人に力を貸すとは思えん平気平気。それもちゃんと考えてますって。うん、<笑>野郎ども方向転換だウザがするな。えー、マジで。急に道かえだよ。心配すんな アシュラッドの判断に間違いはねえエホバよ願わくは我らをして何時に帰らしめたまえ。 我ら、帰るべし我らの日を新たにして昔の日のごとく鳴らしめたまえああ、つまり神父さんよあれだ俺とこの兄貴がそうだガキの頃から何をする時も一緒お互い助け合ってやってきた 戦場での連携プレーじゃ誰にも負けねえぜなんオートモーツーかよ、うん、俺が背中を預けられるのはこいつだけよ<笑>この信頼関係は銀には変えらんねえよな兄ちゃん当たり気よ弟まあ金額によるがな、うん、兄弟の傷などうや 当たりさあどうなんでしょうね私の想像する愛とは全然違いますけどあのな神父<笑>お前は戦場に出たことねえからこの凄さがわかんねんだよ生死の最中のコンビネーションできるかお前に素晴らしいことだとは思います。 あなた方兄弟にとってはかけがえのないものなのでしょうねでは私が戦場に立ったとしてあなたは私の背後を守ってくださいますかああ何言ってんだ兄者とだからやれるんだっつーの酒漬け坊主に背中任せられっかよでしょうだから違う すみませんがわかるように言ってくれやがりませんかねそういあ、さあ、それはどうなんだよ。あんたやたら酒好きだその酒は愛なんじゃねえのかい違います。それに私は、酒が好きなわけではありません。はじゃあ、むなよ。すみません。こいつ、わけわからん。わけわからんのがいいのい。じゃあ、こんなのはどうだ 古株の相手じゃ今でも話に登る昔俺らがフェローで船を襲った時のことだその船には戦士が一人乗っててなこれがもう滅法強かった俺らは総出でかかったんだがそいつ一人に三十人があっちゅう間に素手で叩き伏せられた素手だぞ結局そいつは俺らが仕留めたが 後で損害を調べたら不思議なことに死者がいねえ何だったんだろうなありゃ野郎う確か剣を帯びてたよなやっぱ俺らなめられてたんだろうかだとしたらムカつくつか選手としての礼儀ってもんがえその者他に何かしましたか名は何と言いますかな 名前は言 え, ねえ、はあやっぱわけわからんちんどうしてひかれるものがあるんだなそのやろうも妙なことを言ってたぜ「本当の戦士に剣はいらない」あ、とかなんとか、はあはあはあ、えなななになにぼう お、おい、ちょ、っ ど, ど、ど、どこ行くんだおいえなん何なんだよ、坊主よ今のは、当たりか愛か戦士、本当の剣は必要ない 本当の戦士天気の文句を私に言われても困りますよ。私は船乗りですよ。海ならともかく他の天気なんぞ専門外でしてね。冬の入りっぱなに。 こんなに積もることを予想しろって方が無茶ですよそんなこと言うとらんわしゃ今貴様から月が離れてることを言うておるのだ勇気にあわせて進路を変えた途端これじゃ貴様の兵も少なからず動揺しておるぞ私の手下は修羅場をくぐってきてるんですこの程度のことじゃビクビクしませんよ命令通りにスラスラっと動いてるでしょう 引き返せ、アシヤ大玉無理じゃ。雪を漕いで進むなら戦利品は捨てねばなりません。手下どもは納得しないでしょう。どちらにしろ今夜は露營は無理です。アシュラット準備万端だ。行けるぜ。よし。アシュラット。 昨日落ちとる時は何をやっても裏目に出るぞ。ラグナルだ。何をそんなにためらわれるのです。存有の襲撃略奪は？我らノルド人の伝統でしょう。 天に酔わします我らの父よ私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちが罪人を許すように私たちの罪をお許しください。誘惑に合わせず、悪よりお救いください。国と力とえとは限りなくあなたのものです。アーメ ン, アーメ ン, アーメン んイエス様がそうしろとおっしゃったからさイエス様の言うことに間違いはない<笑>お祈りしないとどうなるのそりゃあお前不信心者は死んでから地獄に落ちるんだそうだ地獄は悪魔がうようよいる怖いところだぞやだろ悪魔悪魔怖いうん父ちゃんも怖いでも お祈りする良い子は天国へ行けるよく覚えておきなさいなんかピンとこないのもうじきみんな天国か地獄に連れてかれるなんて家族がバラバラになったら嫌だわねでも父ちゃんどうして神様は急にこの世を裁きになろうとするの急じゃないぞ大昔から決められてたんだ。 イエス様が復活なさってから、千年後ってな。つまり、二十年後。神様のお裁きで、悪党はみんな地獄行きだ。俺知ってる。悪党は天人。おあ、あいつら超悪。きっと神様は、ああいう連中が湧いてくるのをご存知だったんだろうな。 いいかお前たちはイエス様の言いつけをよーく守っておうんおしっこああどうしようどうしよう悪魔 またはめちゃったいくらするんだろうこの指輪今からでもお金払ったら神様は許してくれるかしらしかきっとあれは悪魔が誘惑したんだわお金もないのに。 市場見物なんかするんじゃなかった私みたいな悪い子はきっと裁きの日に地獄へ落ちるんだわきっと家族の中で私だけ天国に行けないんだ さっきの話を聞いてなかったのかちゃんと良い子にしてないと神様が罰をチ、うん、ーズ晩ご飯拝見皆<ス><ス>さん逃げてください<ス> この村は狙われた。だ天神が、この無駄はこの無駄あ て, てる<笑>あったけ生き返るわなんだ、ここんちは。ガキが多いな。な、なんだね。あんたたちは突然。<笑>大麦のミルクがユッと干し肉が少々。<笑> 玉ねぎ入ってるお何なのあなた食べ物をそ末にして。間違った おいえー、っと、なんだっけ、イングランド語で食い物全部。ああ、そうそう。な、はい、お, いおっさ、あらお、食い物全部出せ。殺すぞ。 こんだけかガキや二人で一人前として五十人ってことは冬越しの食料も五十人分か百四人の戦士には足りねえな。 神父よあんた、は王子殿下の教師で一応この兵団の客だ一度だけ許すだが次、邪魔をすればその場で殺す。俺は元々、坊主は綺麗なんだ。ああんたたち天地か。わしらの言葉の通じるものはおらんか。 食べるものを半分せめて半分残してくれないか半分あればなんとか冬は越せる赤ん坊もおるんだどうか赤ん坊かそりゃ大変だな大丈夫あんた方のことは考えてあるよ冬越しの心配はしなくていい 本当に本当にか本当さ来年も再来年ももう冬越しの心配はいらんあんた方を苦悩から解放してやろうアシェラット彼らは非戦闘員だ生かしておいてもこいつらに食わす飯はねえ 一人でも脱走されたら敵地の真ん中でもたついてることを作られるそいつはいただけねえどうだ穴掘れだかおお詰めれば62人入るぜアシャラッドこの者たちはキリスト教徒だだからなんすか王子殿下の御ためにはこれが最善ですよはい他に質問のある方はいないね よしそんじゃやろうども。やれ。 《父ちゃんや母ちゃんじいちゃん弟や妹は》《そちらに着きましたか?》 やっぱり私のことはお召しにならないのですねそうよねだって私ドキドキしてるんだものあんなにもあんなにも悪い人たちがいるなんてあんなにも。 あなたの罰を恐れない人たちがいるなんて指輪を盗んだあの瞬間みたいに私は今ドキドキしてるの。